そうこれからス ー, パーを越しに行きたいと思います。どっちに おはようごおはようおはようございますおはようございますおはようございま す, おはようございます今日は一番のお出逢さんでした<笑><笑><笑><笑><笑>子供の中ではねあいたいたいたこの夜も早だった本当6時に起きたもん で か, いでかいでかいでかい。 <笑>ああ便便利利電電話電話<笑>何何何<笑>もう一回開けられます。<笑> え, えすごっ雲で釣れ た, った待っとってよ大介迎えに行ってきてくれよ大介たち<笑>きっぺんゆっくりねもうすぐお兄ちゃんあれやでそうたいってらっしゃい 頑張れ。気をつけてねかったそう待ってくれてるいってらっしゃいあ大介自転車直ったやんやなお願いしますお迎えよろしく来た マジちょっと撮ってますよ。え何の動画え？え そりゃ奈良から友達がやってきたでしょうえ、大助に紹介したらソウタのこと仲がいらない悪い、まあ、あ、そっかに大助ソウタ何年生だと思う4当てて当てて適当にし て, て、うん、5 5年生四年生です 年, 生です年生です<笑> 5 いいとでしたからワンハム家族。 寒いえ違うあ、入れさせたって 大大大丈丈丈夫夫夫かな大丈夫もししやられたシャツ貸しとるわあ大丈夫出るわ出水ン以外続く人がいる違うそうだこうしたらピーってやったら。 中に指入れてみ強すぎかあ狙われてる<笑>やばいやばいやばいやばい。 来週金曜日配信中。多分来週には配信するかな。そうとはもうついに乗りますな。うん、お帰りの時間があっという間でし何より。うん、最初だったら、うん、あのなんかかなと思うけど、結、う、局、ん、ははい良かった。一瞬で終わってしまった。 なんかかかああの、の大大も遊べててよかった、ねうんうん、でもた、うん、あの子たねねねるらら子ちがすすぐういうから、ね、<笑>け来週アップお、ね、<笑>バイバイ気をつけてーこちらこそよ、気をつけて。ゆうとくゆうとく気をつけてね